皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月28日、バージョン 6.3 のメインストーリーが終わりました。まさかドラクエで、ここまで本気を出したプリレンダムービーが見られるとは思いもしませんでした。まるでファイナルファンタジーを見ているようで、DQ11 のムービーすら超えてきた感じがしました。そんなわけで、録画に成功した期間限定セリフを3つほど紹介します。 まずはアンルシアのやつを2つです。アンルシアが部屋からいなくなるという、ある意味いつものパターンです。そして、このタイミングで、グランゼドーラの王様やシオンたちにも期間限定のセリフがありますので、今からやる人はぜひ回収しておきましょう。そして、3つ目が天使長のやつです。天使長がデスマスターの修行を受けていたという、衝撃の事実が明らかになりました。これを見逃した人は結構多かったのではないでしょうか。